アロハイジェです皆様年末に入ってだいぶ寒くなってきましたがどんな年末年始の過ごし方をしていますか日本も季節を感じるイルミネーションや正月のディスプレイで街がにぎわってる頃だと思いますが今回トロピカルなハワイのクリスマスを感じられる場所を5選、えー、紹介したいと思いますトロピカルとクリスマスの組み合わせって日本の人にはもしかしたらあんまりしっくり来ないかもしれませんがハワイのクリスマスも サンタさんんはもちちちろん街のあちこちで見かけられたりしますでねビーチでえ街中でっていう感じでローカルの人や観光客はえビーチサンダルそして T シャツでお出かけをしていたりハワイならではのクリスマスのスタイルえ風景風情そして楽しみ方があるのでそんなところも含めて皆様にお伝えできたらと思っていますえ私のように生活する人とクリスマスのシーズンにハワイに家族や友達そして恋人でのね 旅行で訪れたい人もいると思うので今回は少し広めの設定で紹介したいと思います今後このチャンネルでは私ジ j がコーディネーターとして雑誌やテレビなどえ様々なところを取材した経験をもとにねいろんなハワイの過ごし方を皆さんに知っていただけるようなちょっと深掘りしたチャンネルをね作っていこうと思いますのでぜひいいねやチャンネル登録をお願いしますまずは一番わかりやすいところから紹介しようと思いますワイキキですね ハワイと聞いて皆さんが一番最初に思い浮かべる場所なのかもしれません、えー、ワイキキは、えー、ホテルショップレストランのほかさまざまなアクティビティやビジネスがあるまさにハワイの中心的な観光特区みたいなところって言えばいいのかな、えー、オアフ島のほとんどのホテルがここワイキキにあって、まあ、1つ目はね、えー、ホテルを紹介したいなと思っています、えー、まずは青鳥がワイキキです こちら524室ほどのホテルで皆さんが知っている世界の名だたるブランドホテルと違いましてどちらかというとファミリーとローカル色の強いホテルでハワイの昔のハレクラインなどと同じ建築家によって建てられていたんですねでアウトリガーという名前の付いたホテルは全部でワイキキに4つありましてその中でも本当のワイキキビーチの上にあるそんなホテルになりますワイキキのビーチって 長いビーチのイメージが多い人もいるかもしれませんが結構実は区切られてるんですねで、えー、鮮やかなピンク色の特徴のロイヤルハワイアンホテルそして、えー、モアナサーフライダーという、ね、非常に古いホテルそしてこのアウトリガーワイキキの3つだけが実際ね本当にワイキキビーチにあるホテルとなるんですね話を元に戻すと長い歴史は本当に長くなっちゃうのでね割愛しますが。 こちらのホテルはもともとカヌークラブだった場所をホテルにしたのでアウトリガーカヌーがシンボルなんですねだからロビーにカヌーやクリスマスツリーが一緒にディスプレイされているんです続いてはモアナサフライダーです1901年完成のハワイで一番古いホテルなんですが格式威厳コロニアル建築様式のレトロなおしゃれ感が混在するホテルです昔はハワイの王族限定のホテルでした こちらのホテルは他のホテルよりもツリーやディスプレイが多い印象で今度ゆっくり紹介したいのですが海側のレストランビーチハウスは中庭のバニアンツリーと海を眺めつつコース料理が主体であとは、ね、ペアリングのワインがついたコース料理が特徴でしておすすめのメインのボルドレーズソースのフィレステーキはおすすめです。 実は私も料理が好きでよく作ることが多いのですがボルドレーズソースはすごく手間がかかって味の再現が難しいのですがここは丁寧な味付けでフーディーの方にもおすすめかもしれませんね、えー、恋人や特別な人と特別な時間を祝う、えー、ちょっと大人の過ごし方ができると思います、えー、本当はレストランももっと紹介したかったのですがハワイのレストランはコロナで規制されていて営業的に大変なところが多くて 時期としてはあんまり良くないのかなと思い今回は断念していますアメリカのクリスマスでよく見かけるジンジャークッキーの可愛いディスプレイもおすすめです続きましてホテルを出て少し街の中のクリスマスを紹介したいと思いますショップが集まるモールの中で2つほどクリスマスを楽しめる場所を紹介します 1つ目はロイヤルハワイアンセンターでザ・ワイキキの中心的な場所に佇たずむクリスマスツリーは結構背が高くてもしかしたらワイキキ一番かもしれませんすぐ近くにはセンターステージで毎週火曜日の朝にフラの無料レッスンや夕方にハワイアンバンドが演奏したりしますのでクリスマスツリーとあとハワイアンミュージックっていうねちょっと不思議なコンビネーションを楽しむことができます 2つ目のモールですがワイキキから車で15分ぐらいのところにあるカハラモールがおすすめです。 えー、観光客っていうよりもどちらかというとローカルの人たちが集まる場所でしてクローーズドタイプののの天候型のモールは季節や天候に関係ななくくゆっくりとと買いい物がができるのが特徴かなと思います、えー、皆さんもよくモールに行くと思いますがカハラモールはいろんなイベントに力を入れているのでクリスマスに限らず旅行の際も結構素敵なイベントに出会えるかもしれないですね。 この時期広い通路ではさまざまなクリスマスのイベントをしていますちょうど撮影行った時にですねセンターステージエリアでハワイで先日デビューしたてのアイドルグループのクロッシングレインがサイン会をしていましてサインをもらってきちゃいました爽やかでノリノリな感じがハワイの若いローカルだなって感じます実は TOKIO の山口さんの息子さんがいます えー、ジャニーズファンの方すすぐに気づくかもしれないですね、えー、パフォーマンスと歌が結構本格的で、えー、今後大きく売れていくんだろうなと思いますご本人たちもコロナが明けたら早く日本のみんなに会いたいと話していました、えー、彼らが日本で活動できたらハワイ好きの友達と一緒にハワイの風も感じられるコンサートにぜひ行ってみてほしいなと思いますで、えー、こちらカハラモールなんですけどサンタさんとの撮影会やってました、えー、結構賑わってました サンタさんが来るこういったイベントってアメリカでは大人気なんですよねただ日本もそうなのかな私も子どもの時の楽しかった記憶が鮮やかに残るのでカップルだけではなく家族で撮影してもいいのかなって思います私はサンタさんの膝の上に乗って写真を撮りましたが時代なのかアクリル板で区切られているのが印象的でした1枚30ドルでプロのカメラマンが撮ってくれてプリントアウトもしてくれるのですごくいい思い出になると思います えー、続きまして3戦目はクリスマスの雰囲気を楽しめるショップを紹介したいと思います、えー、1つ目は雑貨屋さんのソフです皆さん雑貨屋さん好きですか、えー、雑貨屋さんって女性にとってはすごく楽しいところだと思っています かわいらしいかわいい食器やクッション、えー、あとはドアのサインだと、えー、お部屋や生活空間を彩るアイテムがたくさん揃っていまして、えー、日本とは違う雰囲気のクリスマスの飾り物やとっておきのキュートなアイテムに出会えるかもしれません、えー、夫婦やカップルでお部屋に何を置くかとか話しながら見る雑貨って楽しくないですかショップの2つ目はワイキキに戻ってきてしまいますがワイキクリスマスストアです クリスマスツリーに飾るオーナメントがメインのショップでワイキキとクリスマスっていう一見つながりにくいようにも思えるかもしれないそんなユニークな名前のショップですこんな感じでサンタさんが浮き輪やサーフボードに乗っているオーナメントやディスプレイなどが遊び心があっていいと思いますこちらのショップのオーナーの女性なんですけれども親戚がオーナメントのコレクターだったことをきっかけにハワイでオーナメントの需要が意外とあることに気がついたんですね で、意外とショップや商品のバリエーションがその当時なかったことそして観光でハワイに訪れた人たちがハワイのご当地物欲しいという需要があることを知ってたった一人でオーナメントのショップを35年ほど前に立ち上げたんです。もちろんいろんなアイテムが可愛いのですが実はこちらのショップカスタムやオーダーメイドもできるようになっていましてオリジナルのオーナメントを作ることも可能なんですねこの サービスは結構前から行われていて、世界でたった一つのユニークなハワイを感じることができる。そんなオーナメントを記念に作るっていうのもアメリカらしくていいなって思います。日本だと1年中クリスマスのグッズを売るところってあんまりないかもしれませんが、正直ね。私もクリスマスの時期ではない時、夏のシーズンとかどうしてるんだろうって考えてしまってたんですが、えー、こちらのお店1年を通じてお土産やウェディング、そしてハネムーン。なんか、えー、そういう需要がしっかり。 恋人や大事な人たちとの自分たち用にちょっとしたオリジナルを作ってみてもいいかもしれないですしあとはお土産でオリジナリティを出したい人にも本当におすすめです、えー、皆さんもオリジナルのオーナメントを作って飾ってみてはいかがでしょうか続きまして4000名はスーパーマーケットです クリスマスにスーパーマーケットと思うかもしれませんがところ変わるとではありませんがアメリカの食食卓を彩る様々な食品やグッズに出会います。え旅先のスーパーって普段の近場のスーパーでは見かけないものが多くって結構面白くないですか 私もたまの日本でスーパーに行くと結構新鮮な気分になったり新しい発見があったりするんですねでスーパーはクリスマスらしい食品えプレゼントで2箇所ほど掘り下げてみたいと思いますまずこちら1つ目ですがアメリカ人にとって一番メジャーなウォルマートから紹介したいと思いますワイキーから車で12分ぐらいのところでアラモアナ地区にある超大型のスーパーでハワイらしいバラマきのお土産電化製品アパレル生活雑貨 パーーティーグッズ、えー、生製食品そしておもちゃまで買えてしまいます長い人だと23時間ぐらいは買い物ができるようなそんな場所かもしれません、えー、こちらウォルマートはおもちゃがとにかくたくたさんあります。国が変わるとおもちゃが変わると私の友人のパパが行ったりしていましたが、えー、アメリカのおもちゃって色味がカラフルだったりコンセプトが日本と全く違ったりしてて結構面白いと思うんですね。 私は独身で子供がいないためおもちゃを買うシチュエーションってぶっちゃけそんなに多くはないんですがここは家族連れであるいは子連れで楽しく買い物ができると思いますあとクリスマスプレゼントと言いますと普通ラップがあると思うんですがアメリカではショップの店員さんに任せっきりにしないでそこに自分のクリスマスカードを添えてで自分で包んじゃうっていうことが結構多いんですね。 えー、きっとアメリカのパパやママさんたちは私よりもはるかにラッピングが上手なんだろうなと思いつつ、えー、お土産にもも可愛いいいいラッピングアイテムやカードを探してみてみいいと思いますあとはパーティーグッズなんかもすごくおすすめなのでゆっくり時間をかけて覗いてみてもらったらいいのかなって思いますで余談ですがハワイで大人気のスパム。 最近盗難が多いのかこんな風に電化製品みたいなレジで外すケースに入ってしまう感じになってしまいました今度はアメリカやハワイの人たちの食事を買いまみれるスーパーをご紹介しますアメリカのクリスマスって家族でそしてお家で過ごすっていう感覚が日本よりすごく強いんじゃないかなって思います スーパーの2つ目は政府へのカパフル店ですこちらもワイキキから車で10分ぐらいで行けますので比較的近いと思いますレナーズというマラサダが有名なパン屋さんの向かいくらいにありまして、えー、ハワイの人気サイクルシェアのビキを使って行っても、えー、ワイキキから多分15分ぐらいで行けるんじゃないかなと思います日本だとクリスマスっていえばチキンをまずイメージする人が多いんじゃないかなって思うんですが皆様はどうですか でアメリカって、ね、クリスマスに出てくるのがまず多分七面鳥じゃないかなもしくはハムじゃないかなって思うんですね。でハワイのスーパーってとにかくこんな感じですごく大きなアイテムが多くてもちろんそういうのもすごく楽しいのですがこちらではケーキをおすすめします。 アメリカのケーキって原色ビビッドカラーそしてネオンカラーを使っているところもあったりしてとにかく賑やかかななデコレーーションンとととカラーリングがが特徴に挙げられることが多いかなと思い思ます私も大人になった今だと正直もうそんなに量は食べられないのですが、えー、ハワイでの幼少期のケーキの記憶の断片って甘さ色そして大きさデザインの迫力がすごかったなっていうのが おぼろげながらえ記憶に強烈に残ってるんですねあとはこの派手派手なケーキとクリスマスツリーのもとに数え切れないくらいのプレゼントが敷き詰められていて、えー、今から思うと子供の時の自分の見てた景色ってそれがアメリカらしいクリスマスの雰囲気だったのかなって思いますセーフウェイですがこういったアメリカ版デコレーションケーキに力を入れていましてヒーローやプリンセスもののケーキ サンタさんがビーチゴーアーみたいな絵がプリントされてるっていうのかなそれが写っているものなど子供心をむちゃくちゃゃくくくするるそんんんな景気がたくさんあるんですディスプレイはいわゆるひな形的なアイテムが多いのですが英語は多少できる人ならカ タ, タログを見ながらこんな感じにしてといったリクエストもできたりします。 ハワイに来るタイミングが年末のホリデーシーズンだったりしたらカップルでホテルのベランダとかでクリスマスを楽しむのもいいですしちょっとしたインスタ映えなんかも狙ってみてもいいですし、えー、お子様のいる家庭にもすごく楽しい雰囲気になると思うのでぜひ訪れてお好みのケーキを探してみてほしいなって思いますハワイでクリスマスを感じる場所を5000目です コロナ禍ということもあり、なかなか思うように撮影取材ができなかったりしましたが、やっぱりね、クリスマスにはイルミネーションが大事ということで、最後は夜のホノルルシティライツもご紹介します。フレンズ・オブ・ホノルルシティライツという非営利団体を中心に、ホノルル市の共生、そして民間企業の寄付や協賛をもとに、官民共同で1985年より開催されているイベントでして、 ダウンタウンエリアのホノルル視聴者の周辺で開催されています。官民一体っていうのがいいですよね。イベントが夜ということもあるので、アクセスはワイキキからですと車やタクシーの方がいいかなと思ったりします。時間は20分弱くらいかなと思います。ワイキキとこのイベント会場の間をトロリーが循環していたりするので、それを利用するのもいいかなと思います。 日本だと様々な街でイルミネーションがたくさん見れると思いますがハワイの場合全てが結構コンパクトなんですねなのでイルミネーションのメインはここになりまして例年だいたい12月の始まりから正月くらいまでの期間毎日開催されています 歴史を感じさせるすごくレトロな視聴者はこノルール市長と評議会があるところでして入り口のこちらのサンタさんはシャカサインというのがハワイらしいですよねで隣のテゥトゥメレというサンタの奥さんも一緒にハワイのクリスマスを彩ってくれていますメインの通りの 15m くらいのツリーは毎年オーナメントや飾りが変わるんですね毎年訪れるローカルの人もいて 今年は去年と違ってツリーがこうなったと職場で語り出す人もいてそれもハワイらしいなって思います中は視聴者のメインロビーといった場所で建物自体スパニッシュコロニアル建築様式と呼ばれている建物のスタイルでこちらも重厚感がある雰囲気を楽しむことができます。 中に入ると、様々な地方自治体や公共団体などの人々が作ったクリスマスツリーを見ることができます。ツナカのディスプレイや、エビやポチギーソーセージの食べ物のツリーとか、ユニークなディスプレイもたくさんあるんですね。あとは、スポーツをテーマにしたものだったり、海をテーマにしたものだったり、様々なディスプレイが楽しめます。私は、どんな団体の人たちがどんなテーマでどんな思いで作ったんだろうとか思いながら楽しめます。 えー、ここは恋人そして家族でゆっくりとハワイの人たちのユニークなクリスマスの雰囲気を楽しむにはすごくいいと思いますゆっくりと暮れゆく2021年の雰囲気をしばし楽しんでもらえたらと思います、えー、さて ハワイでクリスマスを感じるスポット5選、いかがでしたか皆さんはどんな2022年になることを願っていますかどうぞ素敵な年末となりますようお祈りいたします。